みんな順番にジャン君の相手をしながらご飯を食べたりお風呂に入るの上手になってきています。<笑> おはようジャンんはい甘え、はい、てますいろいろ甘えてますそしてこれもやりますそしてご飯を食べに行きますあ取れた はい。怖い。もうみんな順番にジャン君の相手をしながらご飯を食べたりお風呂に入るの上手になってきてます。はい、行くだね。先にクロケンパパが。 ご飯を食べていきます。行ってきます。はい、ただいま帰りました。ご飯順番交代です。けどお掃除してます。この部屋ジャンク掃除機壊れなくなった。結構普通にしているね。はいはい。